雪降った雪降ったリークリスマスー雪降った青森らしくなってきた今年のクリスマスプレゼントは雪でしたありがとうハハハ こんばんばは僕のクリスマスのお願いは叶えましたその願いはクリスマスイーブに雪が降ってほしいあええー、そして今日は思いっきり雪降ったので次はサンタさんとして他の子供たちのところに行きますああどうだ<笑>まだあるよあれ見えないあああれ失敗かもう一回うんうんうんうんああおおおお ってる大丈夫か<笑>見えないこれだと大丈夫でしょう帽子ズボンそしてブーツこれはでかコートベルトもうちょっと太ってもいいって感じだね手袋 ンタさんさ完成行行っってみようゆススきも来るから。